見えるスタートです 近いな球がねないからね慎重に打たなきゃいけないわけじゃんわなわなどこか プラック裏に1人あ、来たマジかよった よろしくお願いし えっ、ー、と、矢倉前に見てみてくださいはい。 逃げてるうわっ 一番左にいたやつが櫓裏に移動しました左にいるのは忍者ですおっナイスキル ドラム缶の裏、青いドラム缶の裏に。お。 はは好き。了解。 目の前にクイーンがいる12時の方向に2人 OK あんまり見えないんだよなここ来てる来てるめっちゃ撃たれてる あれか。お, おっと、うん。マジか。ーーうわあ、三人ぐらい狙われてる。<笑>早いな。 了解はい、たあまだ。あ あああと左1人う、えーえー、うわまいいな、はい、ー気づいた時にはいた。た あといってますよ。誰か